よく知っていた日常食旅にようこそさあ本日はこちらではゆっくりお楽しみくださいこちらマリンフード社のバギュッフェパンケーキを食べたいと思いますうーん冷凍のパンケーキなんですねこれで、ね、この中に1袋に10枚入っていて今回それが3袋分あります3袋でちょっと見えにくいかもしれませんけどオーブンで焼いたもの 電子レンジで解凍したもの自然解凍したものの3種類がありますどれも美味しそうですねでさらにこんな風にマリンフード社のバターもいただきました、えー、これらも使って食べてみたいと思いますちょっとバター先に開けますねどんな感じなのか中身がどうなっているのか見るかとこちら燻製バターって書いてありますねバターを燻製 どんな感じなんだろう、うんまあ、い, いわゆるこういう個別バターですね。ってことはこっちもそうなのかなこっちもありましたねで、えっと、こんな感じですね。で、あと、先日巨大ホット甘酒ホットケーキを使った時と作っ食べるときにも使った。 こちらのキャラメルソースとチョコレートソースがまだありますのでこれらもかけていきたいと思いますが待ってやっぱりまずはそのままですよねではいただきますしっとりもっちりさっくり3種の食感が味わえますね調理方法で本当にこんなに変わるもんなんですねいや調理ってうものでもないかチャンネル登録よろしくお願いします今回 し自然解凍電子レンジトースターの3種類食べたのですが自然解凍だと割としっとり電子レンジだともっちりトースターだとさっくりの食感になりますね解凍方法によってそれぞれ食感が変わりますので皆さんお好みの方法で食べられるのが良いと思いますちなみに自分は電子レンジのもっちり食感が一番好みでしたねでそのまま食べてもバターの香りがしっかり感じられて美味しかったのでこれはこちらの点数とさせていただきます で、こちらのバターと燻製バターをのせてみたのですがどちらもしっかりと味が感じられるバターで燻製バターの方が香りの方がより強かったですねなで私の香りって何だ私って作った人のことどんなに自信あるんでしょうねなので香りが楽しみたい方としてこちらの方がよりおすすめできます逆にあまり香りはいらないかなっていう方はこちらの方がいいですねで 前回甘酒ケーキを作った後にあンモ こ, このシロップの味をレビューするのを忘れていたので今やらせていただきますチョコレートシロップもキャラメルシロップもしっかりそれぞれの味を感じることができてほしかったケーキだけじゃなくコーヒーとかに入れてドリンクにするのもいいと思いますねなのでこれらもお好みに合わせてた使ってみてくださいそれでは「風花が7つ吹く日に集まるや 何か思い出があるのでしょうかご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演お楽しみいただけましたらもしそうでしたチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回のリンクでお会いしましょう